僕しかカメバルや日替わりとか絶対見ないんですよ。というか見る必要はないと思います。多分カルシウムを持ってもらうというのがそもそも不可能じゃないかと。何だろう、そんなレベルの低いの勧めるのやめてもらっていいですか。 で、卵、卵からなんでメールが来るんですかね。そもそも不可能だと思うんですけど、卵ってに鶏におけるヒよコが帰る前の段階ですから、卵からメールが来るというのが意味不明です。卵に意思があるとそう考えるあなた。それってあなたの感想ですよ。アンプティダンプティのようなことが実際に起きるわけですから。それで、と、誰か来ましたね。うんえー 分やめて僕何か悪いことをしました僕があなたに対して見解を発したことに傷つけられた迷惑を被ったとか何を思い上がってんのって感じですなんだろうそんなちんてな動機で夜にとってするのやめてもらっていいですかちょっと不法侵入です